平野氏仕退場後の正解派スノーマンメグロハスが損したわけ。週末芸能ニュース雑話。記者愛今週のエンタメはフレンチクルーラーやらイェール大学やらが盛り上がっていましたが、週末金曜から始まった暗五15周年 SP も世代なので、やっぱり盛り上がりますね。さて、日イ再造で今週盛り上がっていた話題はキングプリンス関連でした。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 まあ、一昔前になるけどスマップを回らしもそんな時期があったしな。長瀬に関してはアイドル史から女性史まで雑誌の表紙をジャックして、夕暮れに手をつなぐ DBSK のプロモーションに力を入れているけど、ドラマ自体があんまり評判よろしくないようで。記者愛、夕暮れには第5話時点の世帯平均視聴率は 6.3%。ビデオリサーチ調べ。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 やめじゃにの取り合いでは、男とお国民の再結成も岡本健一のエージェント契約を持って、ようやく形になったといった話もあるとか。デスクエイチ男とお国民も、ジャニーズがプロモートしなかったみたいで、前田光陽が奥さんの貝原とも子を通す形で、吉本が新会社設立してまでバックアップしているらしいしね。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 NHK 朝の連続テレビ小説、カムカムエブリバディでヒロイン役を演じた上白石モネと相手役を務めたシクストーンズへの松村北斗が今度は映画、夜明けのすべてでダブル主演すると発表されドラマファンが湧き立っているのだとか、ファンに今でも愛される形で出演した松村は、あたり、スノーマンのメグロハスは、ハズレを引いてしまったとか、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 同じく NHK ですと大河ドラマ、どうする家康に織田信長役で落田純一が出演していますが、映画、レジェンドバタフライで同じく織田信長役を先輩に当たる木村拓哉が熱演。この信長バーティングにより岡田信長が PR しづらい状況にあるのだとか。 デスク H ソリア、先輩が一世時代の信長論を語っている横では、僕はこう演じました、とは言いづらくもなるよね、ショー。デジェバタは公開3週目に入って教習が伸び悩み始めているみたい。だけどどうなることやら。記者愛ドラマ関連の話題をもう少し。冬ドラマのランキング中間発表がレビューサービス、フィルモークス。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 オープニング主題歌が、ロックバンドマンウィズエ・ミッションとミリトへのコラボ曲、絆の奇跡、だとわかり、難色を示すファンも多かったのだとか。デスクエイチこれまでしっさ、エイマーとソニーミュージック系列でまとめてきているからなぁ。曲調も目先を変えたかったといえば、そうなんだろうけど、あと鬼滅と同様にマンウィズもワールドツアーやっている点も評価されたのかもね。 エマーの時もファンはリーサが良かったとか言っていたから、終わる頃には評価が変わってそうだし。記者アイワールドツアーといえば、現在その進ただ中なのがヨシキ、ハイド、スージゾー、ミアイアビーによるスーパーバンドザラストロックスターズ。しかし、ライブなどでは各メンバーのカバーだらけな上に、まだ曲長のイメージもつかめないためマスコミ各社の持ち上げぶりに違和感を抱くファンも多いようです。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 ランキングで乃木坂46のオフショット写真集第3弾乃木坂46写真集のギボル王子03高段社が週間 7.2 万部を売り上げ地位をしかし過去2作と比較すると売り上げが大きく下がっているようですデスクエッジ今の時代に 7.2 万部なんて羨ましいにもほどがあるけどー メンバーの入れ替えが進んで人気が安定していないことが要因かね。与田裕樹に不倫報道があったって、結局はメンバー全体の写真集なんだから、そこまで大きな影響なさそうだし。記者愛最後は案55周年にも出演したうっチャンナンちゃんの内村てるよしの話題を、 サマーズと一緒に出演していたインターネット配信番組内村サマーズが新番組内様ワールドとして復活。ネットフリックソダー独占配信されるとのこと。デスクエイチ吉本芸人が一切出演しない理由は記事を見ていただくとして、うっちゃんらんちゃんだったらうんなんの気分は上々。TBSK が好きだったんだよなぁ。